何もしなないいののが最高の農法になるということですね。耕さない雑草を抜かない農薬も化学肥料も与えない福岡正信さんは自然農法を実践し世界中の農業者に大きな影響を与えましたいかにしたら昼寝ができる時間が多いかという。 モットでしたねああするこうするじゃなくて何もしないようにするのには昼寝するのにはどうしたらいいかと福岡さんは大正2年愛媛県の現在の伊予市に生まれました実家は代々続く名家で父親は村長を務めたこともあります 福岡さんは現在の岐阜大学で植物病理学を学び、卒業後は横浜の税関で植物の検疫の仕事に就き、みかんの病気を研究しました。天気を迎えたのは25歳の時、急性肺炎にかかり死の淵をさまよったことが福岡さんの価値観を大きく変えました。 人間の知恵と力とは全く役に立てないということに25歳の春気がついたんですもう自分の生き方は自然農法やって百姓になって生きていくだけだとこうやって寝て生きとればいいという結論が出てしまったんですよね。福岡さんは研究者のキャリアを捨て故郷のイオシで自然農法を実践します科学が無用だと思う 無能だというか、人間の一切のその科学的意識なんていうのを無駄に終われるということを証明しようとしているんですよね。自分が米作ってあるしているのもそうなんですよね。何でもしなきゃ結構できるじゃないか。やればやるだけ人間自然界入って人間が人間の知恵でやればやるほど難しくなる。福岡さんの米作りは常識を覆すものでした。 水田に苗を植えるのではなく種もみを土の上に直にまきます化学肥料や農薬は一切使わず代わりに藁を巻きまきすそうすることで土地が肥え雑草を抑えてくれるといいますさらにユニークなのが稲を刈る前に次に育てる麦をまくことその稲があるうちに 麦をまいておけば稲を管理するときに麦がこれぐらいになっているそうすると稲があるうちに麦が生えているからこの稲した後で草が生える余地がるないこの常識破りの農法で福岡さんは他の農家に勝るとも劣らない収量を上げ次第に世間の注目を浴びるようになります。今のの農法っていうのは 人間の知恵ででった農法でた、ねうんうん、で弥生時代からその前の縄文時代なんかはね人間の知恵じゃなくて人間も自然の中の一員としての生活していたことがそのまま農業の方に及ばす人間の知恵をして科学をして文明を指定したら残るのは自然の方で原点に帰った自然の方しか残らないんじゃないか 62歳の時福岡さんは自然農法の経験を本にまとめました革命というものはこのわら一本からでも起こせるこのわらは軽くて小さいだが人々はこのわらの重さを知らないこのわらの進化を多くの人々が知れば人間革命が起こり国家社会を動かす力となる 一本の革命は世界各国に翻訳され福岡さんの名は広く知られるようになります国籍を問わず多くの若者が福岡さんのもとに集まり共同生活を送りながら自然農法を学びました「ここが来るまで直前は」 大阪で何やって八百屋 は, は日本の農村1 0年は言っちゃ悪いですけれどね終戦後その近代化とか何とかいうようなことでですね徹底的にいわゆる企業農業みたいなのを叩き込まれてるんですよ、はい、でうちへ来るのはねそのむしろ都会でねコンピューターやった電気の何がしった自動車乗っとったっていうような人がね先をはじいてみたらまあ大体水戸市は着いたって。<笑> てくるような人の方が多いですね。なんか畑地外の人で。絶望したというか、都会文明にから抜け出そうとするようなのが多いですね。福岡さんの自然農法。その集大成と言えるのが。粘土団子です。土にさまざまな種類の種を混ぜ。水を加えて練り込みます。果樹や野菜だけでなく。 クローバーや薬草の種も入っています。この粘土団子を農園内どこにでも巻いて回ります。で、これをこうこういったこと巻いてる。あと、スズメが食わない、ネズミが食わない。で、人は塗るとこの水分で発芽して、こう寝倒れる。 す団子に含まれていたたくさんの種の中からその場所と季節に合った作物が人間の力を借りなくてもすくすく育つのだと福岡さんは言いますこれはね甘夏ですね。 真夏うん、この花はこれは大根とかカブとかね大根なんかはできてるんですかこれ大根はねできてるかどうかわからない、ね、たくさんのものを巻いときは必ず誰かがどれかが成功しやすい種類を限定して巻くとここは大根がよかろうここはカブちがよかろうなんて区別して巻けると書いて大きな発見ができない。 ここんなととろにごぼうができると思わだから た, たくさんまいた時はとにかく教えてくれるということです自然が年度団子は世界中で注目を集めました特に熱い関心を寄せたのが食糧不足や土地の砂漠化に悩むアジアアフリカの発展図書国でした福岡さんはしばしば現地に招かれ 粘土土団子をを使い土地のの緑化や食料の増産に力を尽くしましたその功績が認められアジアのノーベル賞といわれるマグサイサイイ賞賞を受賞しますでまあこの年になりましてね4 5 0年自然をやってきたけれど結局何をやっていたかというと考えてみれば砂漠化防止の研究をしていたとも言えるんですよね。 まあ、砂漠地帯行ってみて自分の自然の方が役立つか役立たないかを一つ見てみたいというのが一つのや、まあ、だったんでしょうかね世間の喧騒を逃れ自給自足の生活を送った福岡正信さん。 自然が主役という信念は95歳で亡くなるまで生涯揺るぎませんでした何もしないののが最高の農法にななるとといいうことです、ね、何もしない人間の知恵を否定するしのに価値があるんじゃないと人間が生産しているんじゃないんだと自然が作っているんだとこあ一本人間が作っているんじゃないと。 自然が天体。